もちろん CM にはイメージキャラクターのキングプリンスへの平野仕様が出演。店員に不思議な質問を次々と繰り出すコミカルなやりとりと、自らずぶ濡れになる演出で、製品の特徴である16時間したたるというレンズの潤いの持続性を訴求している。コンタクトレンズの販売店に訪れた平野演じるお客さんが、レンズの潤いについて、目、 風邪ひきませんくしゃみくらいはなどと質問。店員が突っ込みを入れながら冷静に答えていく。さらに平野が下たるレンズを体現すべく全身ずぶ濡れになるシーンも、もともと数ヶ月前からポスターが公開されていたが、今回は待望の CM 公開となった。 業界ではジャニーズルールなるものが存在し濡れるビンタされる電流を流されるといったリアクション芸人のような演出は NG だったんですが本 CM での平屋仕様は全身ずぶ濡れの撮影に挑戦これはジャニーズ事務所に所属するタレントの CM としてはかなり異例のことなんです CM ディレクター文字通りの濡れ場に挑戦した平屋 メイキングを見ると、少しも曇りのないアイドルスマイルを浮かべており、さすがの一言である。そんな企画外の CM に挑戦した平野今回の CM 出演には、ある理由があったようだ。本 CM を演出した佐藤渡氏です。現在、ギャグ系の CM では断突で人気であり、数多くの大手クライアントを抱える佐藤氏の名は芸能界でも人気。 佐藤氏が手掛けたタレントはその後さらに売れるということもにわかに言われており平野も出演を熱望したそうです前で CM ディレクター。そんな佐藤氏が手掛けてきた CM は確かに有名なものばかり。まずは、寺田心出演のブックの船の日本名じゃんシリーズだ。ブックオフの店員役の寺田が、 店舗にやってきた大人の心の声を勝手に読み取り、失礼なことを言いまくる CM だ。寺田心の優等性キャラなイメージと、裏腹な出来すぎなイメージをうまく取り込んだギャグ CM だ。ブックオフ CM は、寺田心の出演作品でも現在のところ最大のヒット作と言われており、業界内での人気も相当高いです。 シン君のバラエティ番組への出演が続いているのは本 CM 以降とみられています。佐藤さんは俳優のイメージの裏に潜むちょっとした悪意のようなものを引き出すのがうまいんでしょうね。広告代理店スタッフ。ブックオフの CM、俳優チューブなどでマット化され、200万回再生を超えるものもあり、熱烈なファン層を獲得している模様。その結果もあってか3年以上。 テラダが起用され続けている。平野の仕も今後、イケメン風から面白系へ展開また、佐藤氏の代表作とも言えるのが、日清 u f o の CM だ。往年のヒーロー俳優藤岡博氏がバンドマキシマムザホルモンと共演という設定からして、それぞれのファンたちはそこはかとない悪意を感じることだろう。とはいえ、これがまたまた、癖になる。 と話題となった。SNS では、インパクト強すぎて頭から離れない、衝撃的すぎました。などの声が並んでいた。往年の俳優でも気鋭のアイドルでもいずれにしても新たな魅力を開花させるのが佐藤氏の魅力。最近はいわゆるイケメン風な CM が続いていた平野市よですが、この CM をきっかけにバラエティマックやコント番組レギュラーなど、 新たな作品への出演が舞い込む可能性も十分にありますよ。前で CM 評論家。さらなる魅力を開花させた平野志洋。次の一手から目が離せない。小平野平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。